劇場内での映画の撮影録音は犯罪です法律により10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金またはその両方が課せられます不審な行為を見かけたら劇場スタッフまでお知らせくださいノーモア